動画のご視聴ありがとうございます。旅する生き物男子バオシン。 ですこの旅動画にぜひコメントと高評価、チャンネル登録お願いします。現在地、こちらに石碑があるんですけれども、東京駅です。そして現在の時刻、午後4時15分ということで、多分このチャンネルで初めて出発地として東京駅利用するんじゃないかなと思います。今までゴールとして登場することが多かったので、実はかなり緊張しています。その理由は前回の動画、次の旅行シリーズを大発表見ていただきたいんですが、その動画でもお話ししましたように、今回初めて日本で唯一の寝台特急、サンライズ出雲に 夜鉄道旅行をしますまさか、この瞬間がこんなにも早く訪れるなんて、まあ、夢にも思ってなかったんですけれども、とても人気の高いコンテンツなので、まあ、果敢に挑戦してですね、もっと多くの方に、僕、旅する着物男子、バオシンをですね、知っていただくべく頑張りたいと思います。もちろん、サンライズイズモの乗車利用は初めてなんで、学んだことも多いですけれども、まだまだ不十分な部分があることも否定はしません。ですから、説明不足等な部分ありましたら、コメント欄にて優しく<笑>教えていただければと思います。そんなわけで、この旅動画をぜひ、最後まで、 楽しんでご覧くださいでは、ね、早速駅構内に向かいましょうとはいえさすがに早く来すぎたのでサンライズ出雲が到着するまでの間東京駅地下1階の待合室で4時間ほど待つことにしましたよろしくお願いします。 今、僕はサンライズイズモがやってくる9番ホームにいます。支度されるお客さんといらっしゃるので、ご迷惑になっているかもしれないんですけど、ほんとすいません。で、前回の動画でも使った概略図を参考に、またしばらく僕のお話にお付き合いください。今回の鉄道旅、東京駅を出発しまして、東海道線、沿線上に進路を飛びつつ、一路岡山を目指します。翌朝、岡山でサンライズ瀬戸との切り離し作業がありまして、その後僕は特急役もに乗って最終目的地の米子駅に向かいます。僕の勘違いもあったんですが、概略図と入れ替え 今2つののの特特急急券券出しているんんでですすが実は2200円の自由席の特急券なんですけどもあれは本当に特急役物の特急券でして、つまり今回僕は岡山でサンライズ出雲から降りなきゃいけないということが判明しました。これについては盲点というか勉強不足でした。いい経験にもなったかなっていう気はします。あとオープニングでも申し上げましたけども、サンライズ出雲に関するたくさんの動画がもうすでに出回ってるわけなんですけれども、すでに出回ってるそれらの動画と僕の今回の旅行の大きな違いっていうのは、やっぱり里帰りっていう強烈なパート ワードに集約されているような気はしてます厳密にはこのサンライズイズも観光列車ではないと思うんですけれどもせっかくなので再生リストの観光列車で楽しむ旅行の一員に加えたいと思ってますのでぜひ概要欄の再生リスト一覧をチェックしてみてくださいまだ1時間以上入線までに時間あるんですけども早めに場所取りしてた方が乗車の時に楽だっていう話なんでここで待機しておきたいと思いますあと1時間後にサンライズイズも到着です ここで合っていると思うんです。11号車乗り場。11号車乗り場の方から10号車を目指していくとシャワーカードの自販機があるので、ここの目指したいなと思ってます。今日平日なのでそんなに心配しなくていいと思うんですけども、争奪戦に備えて早めに場所取りをしたいなと思ってます。ちなみになんですけども、シャワーカードの代金330円をここのポチ袋の中にスタンバイできてます。あとはこれを券売機に投入するだけですね。 ついに、寝台特急、サンライズ・イズが電光掲示板に表示されました。嬉しい。ちょっと興奮してますよ、僕も。えっ、ー、と、入線するのは、毎回、午後9時25分頃だそうです。そして、午後9時25分、サンライズ・イズモや帝国通り、東京駅に現れました。この旅行での主な必要経費は、このようになっています。 ホームに現れた14両編成のサンライズ出雲を見るや辺りには黒山の人だかりがそりゃあまあめったに乗ることができない列車ですから興奮せずにはいられないですよねドアが開けばそれは1枚330円のシャワーカードをる人気なき戦いの始まりです幸い井の一番で車内に飛び込んだ僕は幸先にロケットスタートを切りまして。 もうちょっと後ろ使えてるんで急きますあ出たこれだゲットしましたで10号車こっちだ10号車の書かりなかたシャワーカードをゲットしましたはい 今、車掌さんが車内を回ってるんで、もう一回ここに、新大券と乗車券出しておきます。よしで見たんですけどね、まさかこんなに狭いと思わなかった。この列車は、新大特急、三大区瀬戸号、高浜駅、三大区出雲号、出雲きです。止まります駅は、横浜、熱海、沼津、富士、静岡、浜松、姫路、岡山です。 岡山で切り離しを行います3階に瀬戸号は岡山を出ますと小島、坂井で、終点、高松に停まります3階に瀬戸郷は岡山を出ますと倉敷、立中高橋、民族、与田後、やす松江、新地、終点、出雲市に停まります あれよろしく い, しますいいですいいですこれで、ね、場所合ってますか不慣れなものではいここで大丈夫ですあっ、はい、よかったはいどうもはい無事に切符の確認も終わりましたこれでねとりあえず岡山まで向かいますそしたら自身の予想ってかなり狭いんですけど部屋の中どんな風になってるのか見ていきたいと思います そしたら、今回利用させていただくお部屋、見ていこうと思うんです。でまず、暗証番号の設定が必要みたいですね。ここに暗証番号の設定の仕方が書いてあります。ドア開けてみましょう。やっぱね、狭いです。噂に聞いてたけど、かなり狭いです。で、スイッチ類があります。スイッチ類がありまして、これ多分、FM かな ?FM をラジオが見るみたいですね。ここに、常夜灯ってあるんですけど、常夜灯を、ちょっと、ちょっと暗くなります。 次が案内灯なんですが、これを押すと、部屋の中がだいぶ暗くなりますね。で、これ、入り口灯って書いてありますね。入り口灯を押すと、入り口灯はこっちかな入り口灯を押すと、こんな感じで消えます。このつまみは、あ、これはヒーターですね。今暑いのであんまり関係ない。で、ここに目覚まし時計、時計がついてます。ちなみにあと5分出発です。 ハンガーがありますね。でも、これだとちょっと僕には使いづらいなぁ。隣に見ますと、ここにエアコンが、通風工具がついてますよ。それから、ここにコンセントが1つだけあります。この1個だけなので、あ、でも複数繋がってるやつがあれば、だいぶ便利ですね。いや、持ってきてよかった。一応あるので、よかったよかった。ちょっと僕の荷物見えちゃってるんですけど、ここに紙コップ多分コップだな。コップがあります。使い捨てのコップです。 そして、こちらには掛け布団と枕、さらに、サンライズ出雲を語る上で忘れてはならない人呼んで、囚人服との不名誉な名で呼ばれる、この室内着です。今回、ようやく実物を見ることができました。1時が万事どんなかと思いましたけどね。はい、もうすぐ21時50分になります。お、出発、動き出した。行ってきまーす。あ、そうだ。これでね、目隠しできますよ。これが、カーテンです。 東京駅出発です。 もしかしたら、このベッドがテーブルにできるのかもしれないんですけど、わからないので、わかる方はコメント欄へお願いします。すみません。 そしたらちょっと買うのが早すぎてだいぶぬるくなっちゃったんですけど僕が毎日飲んでるビールビールっていうか第3のビールそれからもう一つがこれもう僕のね好きなーハイなんですけど両方ともプライベートブランドで100円しないんですよもうこれ宣伝になっちゃってる気はするんですけどね、はあ、なんとか無事一つ難関をクリアしたんで早速開けていきましょうはい行きますよビ、えールおっ開いたでは皆さんお疲れ様です あーうまいと同時にちょっとホッとしましたじゃあね去りゆく駅を見ながら一杯飲むということでもうすぐ横浜だそうですあっという間ですよね東海道線の熱海行きがとか見てると結構時間かかるんですけどね外見るとまあまあいるないますね東海道線の電車待ちの人々がまだまだいますねあ 今、東海道線に来ました小浜駅も出発です。横浜を出発して当然ながらもう真っ暗なので今のうちにいろいろと、まあ、今回も今この旅行映像を撮っているメインカメラタブカメラこのソニー製の HDR-CX680 を2台フル活用しましてやっていきたいなと思ってます。 落ち着いてきた頃合いで他のお客さん達が寝静まった頃合いを見てシャワールームの使い方の解説していきたいなと思ってます横浜から熱海まで結構時間かかると思ってますんでその間に色々とお見せできるものをお見せしていきたいなと思ってますいい映像頑張って撮っていきたいと思いますそしたらもう一個ね開けていきましょう、はい、開けますよー開けられるかなこれをね見せながら開けるのがああほらほ ら, ほら一回抜かないとダメ お疲れさまです。 11時になりまして、車内放送の終了をしてしまいました。次の車内放送、翌朝の岡山に到着するまでないっていうことだったんで、この間にですね、せっかくこれ買ったんで、シャワールームの説明と、それからミニラウンジがこの10号車にあるんで、そちらをご紹介させていただければなと思います。で、先にお断りしておきます。買っといてそれやるのって言われそうなんですけど、シャワールームに関しては今回は使いません。どちらかというと、この動画を見た皆さんが、今後サンライズイズムを使うと あなるほどなって思っていただけるようにその方向性で進めていきますのでどうかその点だけはご了承ください、ね、早速いろいろ見てもらいたいなと思いますあんまり10号車使ってる人いないっぽいんですよね 防難防止のためにままず鍵をしななきゃいけないけんでもう回やります通常だとここまでしか行かないんです。ここドアをしっかり閉めて、ここで2位の暗証番号を設定します。今回は3、4、9、8としましょうか。で、これでシャープを押すわけです。はい。これでもう鍵かかってます。じゃあ、こっち行きましょう。お手洗いが。 こういう風になっています狭いんですけど東海道線などでも使われているようなタイプのトイレが備え付けてありますねシャワールームここに一応書いてあるんですけどあ、面々逆ですねこれが10号車のミニラウンジですシャワールームへ行く途中にありました サンライズイ出雲車内販売はしてないんですけども、シャワー室の向かい側は自動販売機置いてあります。飲料の自販機の隣にはゴミ箱があり、壁一枚を見立てた場所にシャワーカードの自販機があります。やっぱりサンライズイズムのシャワーカード人気ですね。もう売り切れてしまってるみたいです。いの一番で買っといてよかった。使わないくせに。本当使わないのに買っちゃって、本当すいません。お詫びします。券売機と。<笑> シャワールームはすごく近いところにあるんです<笑>ここがシャワールームの脱衣所なんですけどこんなに広くはないですね本当に人が1人脱ぎ着できるかぐらいのスペースしかありません獲物の配置なんですけどもシャワーカードを挿すところがここにあってまあ使わないんですけどここにカードを挿してシャワーまで使えるみたいですね上に行くとドライヤーがあります 左に行って、ここにいくつかボタンがあるんですが、これが非常用連絡ブザーになってて、隣にシャワールームを使い終わった時に使う洗浄ボタンがあります。シャワールームを使い終わったら、ぜひ青いボタンを押すようにしていただけたらなと思います。こちらに行きますと、これがくずいでですね、ゴミ箱があって、この下にリーフを入れるカゴがあります。では、実際にシャワールームを開けてみます。これがシャワールームです。 中はこんなな感じになっててましてここにシャンプーのボディーソープがついてますしでシャワーヘッドはこんな感じで結構いいですよ。 あとは大事なことなんですけれども、シャワールームの使用時間には制限があります。スタートボタンとストップボタンがあるんですが、このスタートボタンを押すと、このデジタルタイマーが6分の表示になります。カウントダウンが始まって、6分間は使い切れるんですけれども、意外と6分って短いので、テキパキやらないと、あっという間に時間になってしまうんじゃないかなと思います。<笑> シャワールームの紹介は以上になりますよしどうやら熱海駅に着いたみたいです結構早く着いちゃったな熱海駅を出発しました熱海駅出発です静岡県内で何駅かまた止まるみたいですね 富士市出発しました次多分浜松駅ですね浜松の次が確か姫路だったと思いますこれまではどこにも立ち寄らないです一眠りしている間に大阪駅に到着です現在の時刻が4時30分岡山到着までおよそ2時間ほどですね 大阪駅へ出発して、ずいぶん時間を経ちまして、かなり明るくなってきました。岡山まで、おそらく、あと二駅姫路岡山の順に停車すると思いますから、おそらく2時間ないと思うんですけどここから先は、すぐ近く、ラウンジで岡山到着までゆったり過ごしたいなと思います。 岡山駅に着くまでの時間を使って日頃の慌ただしさも忘れて僕はしばらく外の景色を眺めていました向かいの窓には日の出前の綺麗な海が見えました岡山駅に着いたら山内瀬戸と山内全線切り離した恒例のイベントだと思います時間になりました。七号車タイム しました。立ち離しのシーンを伝えたいなと思ってます。そうしましたらモちモちと移動して、あ、っこっち十一号車だ。間違えました。七号車の方に移動します。今回利用させていただいた部屋に忘れ物がないか確認して、忘れ物はないことを確認しました。 びっくりすね。 あったんですが、この料理は、取り替えました。切り離しの作業を見るには、ここに立ってないと思ったが、それが分かったのけの収穫って思います。もうすぐ、岡山駅です。サンライズセットと、サンライズ出雲の、切り離す作業の、位置から1番手で、取れればいいんですけれども、不安がっていても、しょうがないので、頑張って、いい音にしたいと思います。1年ぶりに、岡山来ました。戻ってきましたね。あの時は、18キッ符で、1日がかりだったので、懐かしいです。 小山駅に着きました一大イベント切り離し作業見られるかな思い切り間違えてましたああ殺到してる完全に出遅れた渾沈感なことをしたせいで僕がたどり着いた時切り離し作業はすでに始まっていました 三内瀬戸号が高松に向かって出発しましたすべてをご覧できませんでしたが花とか駅となの一部だけでも見ることができたかなと思ってます津波、ね、線の電車ですね津波線の電車になませんので さてきましたうん、それでは次に乗る特急夜間。いい の時間を確認がてら一度改札を出まして朝ごはんを買ってこようかなと思います東京駅出発した時に聞いたところでは確か特急雲の出発する時刻が7時10分あ7時5分か7時5分ぐらいだったはずなのでどうやらまだ出ちゃてないみたいですし朝ごはんを買ってくるぐらいの時間はまだあるんじゃないかなと思います岡山駅こっちの通路は多分初めてなんだよな 首線って書いてあるから多分こっちかなと<笑>いうことなので2番乗り場に後ほど向かいたいと思いますじゃ一回改札を出ましょう確かに次の特急役所の出発時刻は午前5 1.5 分で定格ですがボロがあの切符だと改札出られませんよみたいな話になってる ん, んですけどももう一度きちっと話をしたら問題ありませんよということだったんでとりあえず一安心です複雑な経路を使っちゃったんでもう一度今回の旅行の概略 ゴールと戻りの速度が違うので、それでこういうことになっちゃったかなって気がします特急やくもなんですが、こちら側から来るんですけれども、朝の忙しい時間帯なので、特殊な入線方法を取るかもしれないという待機中の運転手さんのお話でした、まあ、どういうふうにやってくるのか、僕もね、特急やくもも初めて乗るので、サンライスで行くのと同じように、勝手がわからないんですけども、残り、おなまでの2時間の旅、楽しんでいきたいと思います。 特急ヤクモが現れました今出発した運転手さんが乗車でた通り車庫から出てきたみたいですね今回取った特急券が自由席専用なので自由席の場合は4号車その4号車ですがちょうど目の前にありましたですから早速特急ヤクモに乗り込みます<笑>特急ヤクモの自由席乗り込みました ホッとしてます特急約5岡山駅を出発です野名護駅には2時間後の9時15分頃に到着予定んです 車窓の景色はいくらか都会らしい岡山駅周辺から地方ならではの原風景に切り替わり長時間の移動で疲れが出てしまったのか恥ずかしながらうとうとと見 た, た寝をしていました。 てたみたいです多分あと40分ほどで与那原駅に到着します。小<音楽>山駅を出まして次はいよいよこの鉄道旅行の最終目的地の与那原駅になります。与那原ってあまり聞いたことがない方に。 夜名護市は元々駅の中で商人の街、商業の街なんて言われたりもしますあと30分でその夜名駅に到着です もうすぐ夜間越しの近です。 駅到着しましまた東京駅を出発してからほぼ1 2日間長い長い鉄道旅行でしたけどようやく我が故故故郷郷へ帰ってきました我我ががが鳥取県ですこれが我が故郷鳥取県に帰ってきましたこの直後女子駅構内から改札を抜けて駅舎を出るまでのわずかな時間にこの旅行の根幹を揺るがす衝撃の事実が明らかになりました。 ということで、ようやく米子市に着きました。サンライズインボに乗って東京駅を出発してから12時間、長いような短いようなあっという間の鉄道旅行でした。それで一つ補足させていただきたいんですけれども、米子駅に到着した時に僕が持っている切符に誤りがあるということだったので、いろいろ調べてもらったところ、どうやら僕が東京のとある駅で購入した特急もの自由席特急券、あれどうも必要なかったみたいで、あのまま 出雲ででで来たらしいんですよでどういうことでああなってしまったのかも今となっては何とも言えないんですけれどもとにもかくにもこれはおかしいというふうに米子駅の 駅, の駅員の方がおっしゃってくださいまして特急も物を2200円分の返金という形でご対応してくださいました僕も勉強不足なところがあったんでそれでもいいかなと思ってしまったんですが本当に誠意ある対応をしていただいて感謝していますそんな今度なね色々ありましたけれども今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうか ぜひコメンント、高評価、チャンネル登録をお願いします次の動画ではエピソード0の方で申し上げた2つ目の旅実質的元祖牛骨ラーメンのお店マスミさんを訪ねたいと思いますどうぞお楽しみに最後まで見ていただいてありがとうございました